マップと敵座標の DMA 設定を適用しています少々お待ちください当然あたし一気にかかってこい進めアーツユニットチャージ中ご主人ジャークの壊滅シュールは勇猛さ こうすねやっ勝利かただ誰一人通すものかご指示を前に進むぞどう一気にかかってこい ここに並びがれ火事には気をつけてください皆さん安全確保が第一です痛え か, いてえのか 諦めるなビクトリアのバグパイプ波状棒と共に、ま、<笑>もっともに当然っじゃねえ思考を明晰にするは真 いてかいてのか ミッししババションアクンプリッシュッ。 全ては秩序に乗っ取るべきだ摂理に反することなど誰にも許されない